素材集めをしたし、やってみよう。さてさて、始めますか白倉。どうもみなさんこんにちは、白倉ですー。今回も元気にマイクラやっていくよ。チャンネル登録を押してくれたら、白まさんも大変喜ぶよ。では、やってみよう。そうそう白倉さんはお肉が好きだけど、みんなは何が好きかな コメント欄で教えてね。今回は村人の家を作ろうと考えてるんだ。いつも川が綺麗だな。白倉さんは元気だよ。結構集めたでしょすごい数だなアイテムのスタック数が。結構な時間をかけて集めたからね。どんどん、クラフトしていくよ10以上はあるよ。なかなかクラフトに時間がかかってるね。 結構な数。あはは。すごい数で笑っちゃうね。次もブロック作るね。結構な数で黒色のブロックだらけ。あはは。すごすぎる。おやすみくまりー。さあて、家作りしていくよ。結構広い家ができそう。いいね。そうそう。 最近白倉さんはマイクラに力入れてるけど他の動画もやる予定ですのでぜひ応援よろしくお願いします石を掘っていくね高さは1マス掘るのがベストですいい感じに掘れてるねあははたくさんの石があるね次は床にブロックを配置していきますあ、間違えたよ 長い回になるそうですな。いい感じになるそうだな。下に石ブロックがあるし、みんなは何ブロックが好きかなコメント欄で教えてね。ぜひ募集してるね。体力ゲージマックス、準備よし。家らしくなってきたね。パート2。床を設置するね。そうそう、今回も高さ4ブロックです。天井はハーフブロックです。 二つ絵ができそうだね。よかった。あはは。まだブロックが余ってるね。結構な数だね。みんなはどんな絵を作ってるかなコメント欄で教えてね。次は道をブロックで積んでいくね。街になってきてるね。いいね。どんどん配置していくから、待っててね。次は天井を作りますね。 はハハ、なかなかゴージャスな家で笑いちゃうね。豪華な家だね。すごい家になるね、期待がすごいね。建築がはかどるね。おやすみくまみー天井をどんどん作っていくね、楽しい。建築がたくさんできそうだし。今回もいい回だ。あはは、楽しすぎて、面白いね。 土をどんどん掘っていくね。次は噴水を作っていくね、公園だ。黒色のブロックだから、かっこいいね。高さは1マス掘って、作ります。綺麗な感じに出来上がりそうだな。自然公園ができそうでいいよね。緑がいっぱいでいいね、噴水広場だね。どんどん掘っていくから、待っててね。 将来的にネザーとかエンドシティに行きたいね。あはは。楽しみで止まらないね。噴水作りの巻上を作ります噴水の水の部分だよ。噴水があるだけでだいぶ賑やかになってくるね。準備準備。待っててね。まずは、バケツで水を流します。ダメージだいぶ、いてて。 さらに水できれいにしていきます。上に上がるね、屋上に行きます。さらに、さらに、水を調整するぜ。だいぶ。さらに、バケツで組んでいくぜ。登っていくぜ。さらに、水で配置していくよ。水を汲んでいくよ。上がっていく。だいぶきれいになったね。 黒色のブロックで作ったり、家を作ったね。水とか透き通っていて、綺麗だね。透明感があっていいね。家がゴージャスで、噴水もゴージャスだね。あはは。自然がいっぱいでいいね。家がゴージャスすぎて、スペシャルすぎる。次はドアを配置していきます。白樺のドアを作りますね。いいね。 家が完成したよ。やったね。いいね。なかなか見つからない拠点だけど、見つけてよかったよ。川がきれいすぎるね。ゾンちゃんだね、わかルだよいい、ねいいね。朝になったね。いいね。きれいな朝だね。次は机を作っていくね。 長さは好みで。次は椅子を作ります。8個未満で結構です。オリジナルの椅子でもいいよ。外は綺麗で街が発展してるね。いい感じになりそうね。RTX モードにチェンジしたよ。いいでしょ RTX。 いい感じにできたね、綺麗な絵。高級な絵ができましたよ。いいでしょ奥さん。綺麗すぎて、感動したね。光とかあって、感動したよ。影とかあっていいね。結構ゴージャスじゃん。夕方も見てみたいね。いいね。 すぎて、たまらないねいかがだったかな、今回の白倉は次回もまた会いましょうね。グッバイクマデー